次は、コンピューター上での実数の扱いというお話です。で、整数と実数の違いなんですけども、コンピューターの上での政府の整数が、まあ、二進法を用いて表現されているということは、例に学んだと思うんですけども、それでは、小数点付きの数値はどうでしょうか。数学の世界では、整数というのは実数の特別な場合ですけども、コンピューター上の数の表現の場合は、 整数型と実数型は全く違う性質を持っていて、プログラムでもきっぱり区別されてます。なお、型、データ型っていう言葉はですね、データの種類を意味する用語なんです。じゃあ、例えば先の分析計算で、助数として 2.0 と2は挙動が違ったはずです。10を3で割るという例をちょっと見てみましょう。実は i r v では1位プログラムを書かなくても必要直接計算できるので、それを見てみます 1を3で割ると、うん、答えは0。じゃあ 1.0 を3で割ると 0.3333。こういうふうに小数点的決算な計算す。実は 1, と3 1を3で割るというのは整数ですから、整数はの整数は、えー、整数を、えー、割り算の結果。一方 どっちか片方でも 1.0 みたいに小数点がつくと、これは実数のね、実数の割り算。実数の割り算ですから、小数点のついた結果が求まる。えー、ですから、えー、まあ、この割り算記号はですね、整数の割り算と実数の割り算と見た目は同じ割り算でも結果が違う わ, わけだ ね, ね。それは整数の割り算か実数の割り算。 整数の割りなんだと、切りテて割り算って割った余りが欲しいことなんですけども、割った余りは先ほど出てきたパーセント、乗用演算子で求めることができます。ここで、プリントオフによる表示の制御という話を復しします。小数点記除断の結果は、本当は無限にこう3が続くはずですよね。ですが、途中で切れた。 この表示の桁数を自分で否定するのには、あまああ、こういう風にしま、うん、す。プリント F。1.0÷3。こうなるんですね。これはプリント F というのは。 力モでその時に色々なコントロールが出るんですね例えば、バリューイコールという見出しをつけて、その人の数値を、バリューイコールで、このパーセントポチ2 0 1というところに、この結果 0.333 が現れるんですけども、この20というのは何かというと、この小数点以下20超えた力って力的ないよなのでこれ20あるんですけども、えー プリントオフについても文句を説明しますと、プリントオフっていうのはですね、プリントオフ、直球文字列、値の並びのような形です。例えばこの長いのありますけれども、to give でオレンジ、とーパーセントでカンパー、パーセントでオレンジは似てる。えー、バックスラッシュで、えー、これは、この文字列をそのまま出力する。バックスラッシュやれば、業界なんですけれども、最後に業界。 ただ、えー、基本的にはこれが出力されるんですけど、その中で、えー、パーセントなんとかっていうのがあると、えー、そこに後ろに書いてある式の内容が埋め込まれます。例えば、今、m と n と m×n をここに、えー、2番目、3番目、4番目のパラメータとしてプリントに指定してるんですけども、そうすると、このパーセントでのところにこの3の値が、m が3で n が6だったら、3の値が埋め込まれて、 To give three oranges このでは2番目ですから、この n の値。この5が埋め込まれて、2、5。それから、m かけるのは15ですから、この15がこのでに埋め込まれて、15オレンジで e 2であこういうふうになるわけです、ね。こっちは日本語版ですけれども、p みかんというの プリントフでパーセントで人パーセンにで1個ずつみかんを配るにはパーセントで1個必要です。で、ここで3と5を入、まあ、れると3人に5個ずつみかんを配るには15個必要です。えー、あるいはこの350だったら300人に50人だと15000個必要です。えー、こういうふうにですね、えー、形を指定して出力をしたいときにプリントフというのは使うんですね。 で、今パーセントでっていうのは、ね、それは、えー、この埋め込まれた値や整数なので整数を知ってくださいというときにパーセントでを使います。その他に、パーセント E、パーセントパーセント G、パ、えーセントで S で、ところでね、小さい字が使えないので、えー、例えば指数付きの値例えば 3×10 の22みたいな、こういうのを指定した時には、コンピューターの上は、3プラス 3.0e プラス22。と、えー、この e というのはエクポーネントというなので、これは 3.0×10 の22プラス22兆。そういうふうな意味なのね、えー。これはマイナスだったのよ、マイナスとか。 そういう書き方を使うので、えー、この E というのが出てきたときには注意してください。で、えー、このでは整数出力。%E や %F や %G は実数を指数形式で出力、えー。小数点形式で出力。その内容によって、えー、E と F を適当にお任せで出力。それから文字列の出力もあります。 で、えさ、ー、らにですね、このパーセントとこのでとかい、e、いとか、文字の間にいろんな否定をすることができますが、例えば、ー、幅が否定できますとか、ピリオドの後ろに、えー、で、まあ、数値を否定すると、実数の場合ですね、小数点以下何桁出力してくださいという形になりますで。さっき出てきたのは、ポチ 20G ですから、小数点以下20桁出力してくださいというお任せ形式ですね、えー。そうすると、 でここが20桁で来たというわけです。さて、この問題に戻るんですけども、こうしてみると、さっきお任せでは 0.33333 でここで止まってたんですけども、無理に20桁出力すると、その時のが1483になってます。と0 3 3 3 3じゃないんですよね。これはどういうことかというと、コンピューターというのは有限の桁数で計算しているため、精度に限界があります。ですから、ここから先は誤差ですね。そして、 書籍必要なしでお任せで出力してるときには、誤差が出ても意味がないので、適当に誤差の手前までしか表示しないわけです。そこを見たかったので、わざわざ20桁表示というのを今してみたわけです。では、NC4 ですけども、えー、プリント F を使って、えー、まあ、次のような表示を行ってみます。実数 R を受け取り、半径 R センチの円の面積は S 平方センチで一つ この r や s は適当な数値が入るようにす、ね、プリント F を使えばできます。実数 X を受け取り、1分 X センチの立方棚の体積は V 立方センチでとす、まあ。ちなみに、えー、和文を英語に直してください。英訳は自力で行ってください。英語の練習にもなるますから。うん、から整数 m と n を受け取り、m 個のリンゴを N で分けると1人0個ずつもらえ、r 個が終わりますますちょっと面倒くさいですね。 その他面白いと思う計算表示を行ってください。